ナタがおとなしいです静かー<笑>三衣装に戸惑っておりま す, めでくれまーすいつもミーひんからほらサンタ一生もう一人来たよサンタ増たでいつもと違う め, <笑>めちゃめちゃひなたが戸惑ってる 普通の服何普通の服っていうか制服しか見えへんからさめっちゃ戸惑ってんねんけど誰か来たよって稲なさ ん, いいんサンタさ ん, サンタさんいい子にしてよなプレゼントもらえへんのなんか頼むなほらサンタさん行っちゃった行っちゃったねんでい佐こさん元気になんのななあ稲なさん<笑>怖いのちょっと ごこし。 めっとなちゃどうしようってなってる。 なんかがが違う<笑>音音んいいなちょっと待って。待て こっちの方が見えるかんお<笑> 取れない、ね、マはい。<笑> 初にそお願いしますは帰ってった。